又好是门想来咁梨给个今次人我要到嚟玩《我要 t 咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨我要做咁我哋做咁梨我要做咁梨我要做我要做咁梨我要做咁梨我要做咁梨 冇进、okay, 行 o k 点啊？地坊地坊了这样我都想我の有番だぞ。时候你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你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 凄 す, すぎてついていけねえと思ったか。思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。さだがおめえにゃ手を抜いてるように感じたんだろ。えー、そ, そうなのか？ 我大哥佢全教悟空看完全看你做老你看看你看到今天的啊不他才看看啊看看你看看你看看你看看你看看你看看你看 孫悟飯、貴様が相手とはな。あ、あれがゴンか。あのおとなしいゴンか。あ, あのカキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力をそそんな馬鹿な。 いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、い 真心型我不怕罚走避不起天 尤其是你的责任你的责任是责任的责任你的责任是责任你的责任是责任是责招式的真是 hit, 省了 好好好好好好好好好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 ソン俺はご飯に加勢するぞ待てピッコロご飯が怒るのを待つんだセールを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだソン貴様は間違っているご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ今ご飯が何を思っているかわかるか 怒りなんかじゃないないぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと忘れるな実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だあクリリンオラに先祖クリ う, うううわ<笑> 50のなやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。では、お前の仲間たちに相談してみることにするか。な何をするつもりだ何でもするさ。貴様が起こって真の力とや郎を発揮するならな。うん お前たちを巻き込んで済まない俺はセルと共に自爆するいくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる勘<笑>解ろ な, なぜだなぜ爆発しない 16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してたとき、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、ぶ、物騒だったんで、取り除いたって言ってた。<笑> 何<音楽>だったな<音> さあ行けセル・ジュニアたちを孫悟空たちを痛めつけてやれ気をつけろ恐ろしく強えぞこっつら<音声> 哇型你呢嘿嘿型，嘿嘿版嘅撥落嚟。 好嘞啊！呀嘞哎呀 哇大佬！<音> 就叫雷惜呢 好真的 哇, 哎哇大佬！ Get caught!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 その力を出したいだけどどう怒ったらその力が出せるのか分からないんだああどどうなってるんだささすがにこれは や, やば い, い今のうちに引き上げよう待て。<笑> 引き上げる前に俺をあの子供のところに持ってくれ。タナム。ち、地球のためだじジョーじゃないあの子どものスーパーニュア。セーブお前も。スコシワイアクニータッチタイトル。カクトギノセカイ c h a m らしいから。 スターーは人間のチャンピオンなんだお前たちケモノターサタカニワモツャンよし y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a 殺 a y a y a y a y a y a y a の a y a y a y 殺 y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a いいい笑いもんだぜち、近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。いややっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あそそう 行くぞソそンごはん正しいことのために。 うことは罪ではない精神を怒りのまま自由に解放してやる気持ちはわかるがもう我慢することはない俺の好きだった自然や動物たちを、ま、守ってやってくれ頼んだぞ余計なお世話だ できそうな味 花て親子カメハメハもう許さないぞお前たち ど、ねええね、う, って う, とういい人する 我要的粉咯不过算了。咁今集嚟了先咁我哋下再见拜拜。